皆さん、こんにちは。中町地域おこし協力隊の藤村と申します。私は獣害を減らすことを目的として地域おこし活動をしております。具体的には、有害捕獲で日本ンカの捕獲を行っております。今まで計47頭のシカを捕獲しております。さらに 捕獲した鹿やイノシシの止め刺しと運搬も行っていますこれは私が取ったものだけでなく他の業者さんが取ったものも解体宗教へ運搬しておりますさらに解体宗教に運搬した鹿やイノシシはアワジーでガイドラインを取り各機内蔵テキストをして陸にしておりますこれにより 衛生的でかつおいしい肉が生産できているものと考えておりますさらに獣害対策の活動もしております地域の集まりなどに行き獣害対策の方法を応援したりまた現場に行って獣害の発生原因を調べその対策方法を指導する などといった活動もしておりますまた自らもモンキードッグを育成して猿の追い払い活動も始めておりますまた重害対策の調査研究も行っていますその成果は学会等で発表しておりますこれからお見せいたしますのは先月開催された 日本哺乳類学会大会で発表した成果です内容は超音波発生装置により日本時間を撃退できるかどうかを調べたものですまずは超音波発生装置の稼働前です箱穴での いつもの光景が繰り広げられています。ここで超音波発生装置を稼働させます。最初にこれを見た鹿は驚いて、で音が出る方をずっとます。 このように発生装置が点滅しているときは超音波が出ているときの状況です。まあ、こうやって警戒しつつも逃げることなく餌を食べ続けています。 超音波発生装置があっても気にせず中に入っていきます扉が閉まりました「ピーピーと鳴ればな付けたの 外側にいた大人のメの声ですこちらが超音波発生装置の近くにやってきた地下の頭数を示したものです超音波を発しても地下が減る様子はありませんこのことから超音波発生装置により日本地下が やってこなくなるといった効果は期待できないと言えます今後の活動予定です日本時間の有害捕獲を継続して行いたいと思っておりますまたモンキゥードッグを効果的に活用するために日本バルの胸に発信機をつけてそれを追イハイに使用したいと考えています 以上で発表を終わりにいたします。ありがとうございました。